めっちちい個人的ににははここのサーモンがんにちはブロードです今日はですね福岡で最高のコスパのお寿司をおすすめしていこうと思いますベイサイドにあるおすすめの安くて美味しいお寿司を紹介していきますよかったら見ていってください今日はベイサイドにあるお寿司屋さんに行こうと思ってますこれ何がいいかっていうと100円から150円100円か100円のお寿司が1貫食べれるっていう感じですでしかもネタがめちゃくちゃ大きいんですよ で僕がコスパよく食べれるお寿司の中で福岡で一番だと思っているお寿司を紹介していこうと思いますでは行きましょう福岡に住んでいる方もあまり知られていないのがこちらのベイサイドにあるお寿司屋です今回はそのお寿司屋を巡っていこうと思いますベイサイドなんで港になってるんですけれどもここのお寿司がすごく美味しくてコスパがいいので今日は取材していこうと思います 実際行ってみるとこんな感じなんですけども結構閑散としています昔はあの韓国人の方だとか中国人の方向けに観光の場所としてすごく有名だったんですけども最近の養成所を少なくなっているって感じです実際市場の中はこのようになってい て, ていますお肉だとか野菜だとかお寿司だとかって感じですねでお寿司実際これいくらかっていうと1貫100円になってます でお寿司バイキングで自分が好きな量を好きなだけ取れるっていう感じですで港が近いのでもう新鮮なお魚がいっぱいあるんですよねで特におすすめが今のサーモンだとかでヒラスだとかもういろんなあらこれクエっていう魚なんですけどもクエのお刺身だとか謎の刺身が食べてるたりするのがここのおすすめのポイントですでしかもお魚以外でいうと唐揚げだとか、まあ、海鮮類の唐揚げだとかも結構あったりだとか 安いんですよ、それがですね安くて美味しい、えー、魚海鮮料理も食べれたりしますお刺身で言うとこれ大トロ入れで1500円でお刺身とかも結構あるのがおすすめのポイントです謎の魚もいっぱいいるのでこの魚介、えー、なんですかリバーサイドすごく楽しいですという感じで行くんですけれどもおすすめはこの惣菜コーナーです惣菜コーナー結構時間が経つと安くなったりするんで 僕はこれをメルチャリで取りに行ってで買いに行って買って帰って家で食べたりしてますで桃のねこういった焼き鳥とか60円で食べれたりだとか若鶏の唐揚げ250円で食べれたりだとかっていう感じであのスーパー兼食材の購入場所としても親しまれてるっていう感じですこれ今あのスマートフォンで撮影してるんですけども、えー、お寿司は実際一眼で撮影しましたっていう感じですね はい、僕が一番おすすめしているのはこの天丼です天丼530円でこの量なんですよすごいですよねでうなぎだとかもあるしでもっとおすすめなのがサーモンの丼ぶりになってますしらす丼398円でてまかなかなか美味しい安いですよねっていう感じで丼も売ってあるのがここの特徴です安売りになると夕方になると安くなってこれ250円で買えたりだとか えー、フルーツだとかも食べれますいろんな食材が食べれるのがこのおすすめのポイントですねフルーツだとか野菜だとか、えー、お肉だとか新鮮で美味しくていい感じです今回はお寿司ツアーなのでお寿司を実際にとってみましたポイントは新鮮なお寿司をたくさん食べれるというところです100円寿司と言いながらも新鮮で美味しいお刺身が食べれますというわけで今回 撮ってみましたサーモンが僕の中でおすすめなんですけどもウニだとかも100円で食べれますというわけで、えー、食べてみたいいと思います今回僕が撮ったのがウニと、えー、マグロの漬けと、えー、アジと、えー、タチウオの刺身とクエのお刺身とっていう感じになっていますいろんなもうその日によって違う食材があるのでそれも見どころの一つになっていますいやー美味しそうですねほんとすごいこれ画質綺麗ですよね いというわけでいただきたいと思いますいただきます九州の醤油ってね甘いいい感じがするんですよあ<笑>今の勝ったよなというわけでいただきますこれ何だったっけ忘れちゃったけどこれいきますカワハギいきますうんうまい うんうんうんうん。個人的にはこのサーモンが。一番好きなんです。いただきます。うん、うんうん。うん。 1貫100円でこれぐらいのクオリティのお刺身が食べるっていうのはすごくおすすめのポイントになっています、えー、観光地としても人気なんですけども福岡在住の方もえ結構来られたりしてます、えー、福岡在住の方に知らなかったっていう方はもうぜひぜひ行かれてみてください天神からですと100円バスで行けたりしますあ、行けないわ190円ですねちょっとした区域が違うんで190円ぐらいで行けますでメルチャリで自転車でも行けますしっていう形です で美味しいんですごくおすすめですまたまたぜひぜひ訪れてみてください。食べ終わりましためっちゃ美味しくてもう一回食べたいからいです本当。うん食べます。もう一回。もう一回食べたいもう一回食 べ, た<笑>もう一回食べいきましょう、うん。行きはメルチャリで来たんですけれども帰りはバスを使って帰りました190円で、えー、展示まで帰ることができます。 こういった形で福岡はバスの交通網もしっかりと整っているのでバスを使って移動することも可能です。こんな感じでバスに揺られて。でちなみに Suica 使えます。IC カードを使って乗ることができるのでより便利になってきました。あ最近このでかいバスができたんですよね。まあまあそれは置いといてこんな感じで天神の街並みはこんな感じになっています。で実際10分から15分くらいでつけるのですごく 気晴らしに散歩しに行くっていうのもありなのかなっていう感じです今日は福岡のおすすめのコスパやお寿司のお話をしていきましたいかがだったでしょうか是非是非次の動画を見てくださいありがとうございましたバイバイ